皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ木きゆかりでお届けしています。7月6日、3240日特典を受け取りました。プレゼントチケット6枚です。それにしても、3240日、約9年ですね。思えば遠くに来たものです。昨日の動画で言っていた実験は、多分成功しました。 やはりどうしてもボイスロイドの合成音声が聞きづらいという方は YouTube の字幕機能をオンにしてみてください。それで多分なんとかなっているはずです。それを踏まえて今回も見ている人にはほとんど関係ない実験をやるつもりです。それが成功すれば動画作成時間も短縮できるはずなのでちょっと頑張ってみます。さて今日の討伐報告はまだ2日前なので普通に報告しても大丈夫そうですね。